あ、森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではですね、えー、辻正太にですね来られる前はどんなお悩みがありましたか。やはり過去に長く腰痛と、うん、そ, れからそれが最近特に散歩するのに、はいはい。ひらが痛くなった、はいはい。もうこう痺れたような感じと、ね、腰の痛みと、ここ、うん、えっ、ー、と何何日ぐらい。えー 数ヶ月前ぐらいら、ねうん。そうですねで。その悩みですね、解決されるために、何かされていたことっていうのはありますか。過去にはやっぱり。うん、整形病院。はい。マッサージとか。マッサージとか受けて。そ, それは、ダメでしたね。<笑>ダメでしたか、ね。あ、あまり効果がなかったですかね。なかったですねその腰をマッサージして、まあ、電気当てたりとか。そうそう で, す、ね、でも、どんどんどんどんこう痛くなってきたような感じで、うでね、こう時間を重ねていくことに、ね。そうそうそう あのたくさんですね、施術院ですね、ある中でなぜうつじ整体にご来院されましたか。一つはあのパンフレットと、はい、あ, あちら足ですね、はい。近所であったと。<笑>歩いて五分ぐらいですね。一時ですね。<笑>やっぱ近いのが何でもいいですね、はい。ありがとうございます。で、うつじ整体のですね、問診カウンセリング治療ですね、っていうのはいかがでしたか。そうですね、あの非常によくしていただいてい、はい。<笑>うん、それは<笑>。 実際に腰かどうかっていうのが、はい、本身から始まりました。はい。原因追求がはい的議に良かったと思います。はい、<笑>ありがとうございます。一番こう僕が触ってあの腰の痛み足のしびれがあるじゃないですか、はいはいはい、あったじゃないですか。今も取れてますよね。そうです、ね。どこ触って一番治りました、ね。やっぱり首でしたね。あ、まあ首を触ると腰の痛み、うん、足の痛みがこうスッとこ う, そう、ね、消えたっていう感じですね、はい。ありがとうございます。まあ。 治療院ですねたくさんあると思うんですけども当院はどこが良かったですか？やっぱりあの問診ですね。あ門診で、ねはい。あの、はい、他の医者に行くとやっぱりあの注射を中心としたり、はい、針を中心とした出産の多いですからね。はい、あそうですね。まあまあ投、ね。投薬ですね。漢方薬とか。 まあ、ちょっとこう抑え込むような感じ で,、うんで、やっぱり根本治療にはやっぱりならないと思いますので、まあ、まあ悪いことはないんですけど、即効性があるものでやっぱりないの で, で、ね、続けることによってということですね、ありがとうございます。そしたら最後に、ですね、同じお悩みを持たれる方にメッセージをお願いします。うんまあ、一度、ぜひ LINE されてね、はい、問診を受けていただければ。 ご協力ありがとうございます。